ゆりこ大河ですみなさんこんにちは今日はアニメじゃなくて映画、私の大好きな5の好きな映画を言いたいと思いますイエイじゃあとりあえず最後からいきたいと思うんだけどイタリア語だと「カミカズガールズ」というの映画なんですけど多分日本の名前は「シモツマもですポポンイエイ土屋アンナさんと深田京子さん<笑>この2人の 映画がすっごく面白くてまあ分かりやすい日本の考え方も見えるし日本のポップカーチャも含めてあるし私の大好きな父やアンナさんもいるということなので当たり前大好きですでもやっぱり初めてこういうみたいの英語を見た時に日本の映画は外国と違ってちょっと遅いなんか遅めにちょっとゆっくりで流れてるんですね。 だから別に「パーパーパー」とかなくてほんとゆっくりな流れなので一番最初はちょっとわからなかったんですねえんえんアニメっぽいなって思いながらずっとで見てたんだけどやっぱりこの2人が面白いやなーって思ってますヤンキーの文化はね多分日本人から見るとあちょっとねイメージ悪いって思ってるかもしれないけどやっぱり外国人を見るとえすごーいわーってわージャパニ しかかか考えらられないから面白かった全体的にあとはねまあ、ロリータこの画を見た時に多分15歳ぐらいだったからその時はねちょうどローリータを始めた気がしててやっぱりそういうベイビーとか彼女は田舎から超田舎から東京に行くのは 私っっっぽいなてて思ってたんですよ14歳からなんかコスプレイベントとかに行かれて私の実家から多分45 時, 時間ぐらいの電車に乗ってそれが本当コスプレをするのためとかちょっと日本の服をお顔のためだけで結構時間かかったんですね<笑> 2人ともは全然違うし例えももこちゃんだったらなんだよみたいな友達になりたくないなって 思ってるなのにやっぱり人間ってさ自分が一人で行っても寂しいや寂しいって当たり前じゃんって思うんですよ一人になりたいがもう一人だって違うんだもんそれこの「神数ガールズ」というのはあよくわかるねって思ってますイエイあとはじゃあ 4, 4からバットトマンダークナイトですわあ素敵もうそれそれね 最近は実はねジョーカーを見た、見に行ったんだけど大好きですよねいやそれも大好きですよねこのトップ5にも入れようかなって思ってたんだけどバークマンはほんと昔からちっちゃいちっちゃいちっちゃい時からほんと大好きでジョーカーというのキャラクターは面白いしやっぱりこの「ダークナイトのジョーカー」はもう全然違う何て言えんだろうねは本物だねって。 怖すぎててて本物だねって思っ思マーベルとかレンジャスはね楽しんで見てるんだけどすっごく心に入らない何だろうあうん面白かったね終わりでもバートマンダークナイトだと例えばすっごくなんか不安まあジョークを見た時もそうだったんだけどもう不安を感じながら好きになってます頭おかしくなってます気がするとりあえずバートマンが好きじゃない方にもバートマンダークナイト絶対好きになると思う アクションはすごいし色とかもすっごかったしでやっぱりその俳優さんはもうもう俳優さんはもうってもう本物やんってしかも思ってないですね。はい、ということでアメコミって言ったら絶対「バットマンダークナイト」が一番好きで。 んだななねまた日本っぽいでも実はフランスの映画ですわさびっていうんですよわさび聞いたことあるんですか有名な日本人も出てるんですけど主人公はシャーレのシャルレのだ超好きんですよでえー、っと有名な日本人の広末涼子ちゃんで涼子ちゃんそれはね見た時に超恋した 日本人のこと超大好きになってたでシャールノーは、まあ、フランス人でもやっぱりちょっとイタリア人ってまあ私の文化と近いからやっぱりその面白いこと日本の文化の違いとかが見えてくるんですよねこの映画を見ると特にユミちゃんがね超私から見ると超美人だったいや超美人やな超あ綺麗って思うんですよだから違うね な, な誰何物語ではね ないない物語ない物ねだりない物ねだりもうない物ねだりですないない物ねだりないものおい言えないじゃんないものねだりですよね。 こっちの方がいいいんじゃない私はゆみちゃんパンになりたかったんだって思いますでその時はそのカラフルとか新宿秋葉原なんかいろんな初めて東京で見てたんですよねまあ今インターネットの時代だからどこの国に見たいってもさ Google マップスでもすぐじゃんパンパンって見えるんだけどやっぱりもう2000ぐらいの時はそんなにインターネット 使わないし情報もないし東京初めて見たい自分の目だとやっぱり映画からじゃないと無理だっただから東京に大好きになったのきっかけはわさびだった気がするもうもうあーってな感じ でやっぱり今歩くと「あっこの場所知ってるあっこの場所知ってるあっこの場所知ってる」ってすげえ思い出すから自分の中でってさあっ普通の外人と思われるんだけどもうここだけ東京だけに歩くだけは超の中身をワクワクするわって。<笑>でえっ、ー、と次はまたフランスじゃなくてアメリカに戻るなんですけど。 みんなな知ってるのかなちょっとこれはね心の方コメディなんですけど実はねもう結構小さい時から見てるんですよブルース・オールマイティですジン・ミキャーリーがね一番大好きな俳優さんです男だったら一番好きかもしれないですねこの「ブルース・オールマイティ」のテーマは「1週間神様になる」 とということですよねで、彼がすっごく性格は悪くて神様のことが信じないしずっと自分の人生はいい人生があるなのにすげえくだらないものを言ったりとかちょっと文句言ったりとかばっかりしてるからちょっと私に似てるねって思った正直正直私の似てるねって思ってたんですよ私はほんとちっちゃいことでもすっごくあっころなったりとか「嫌ヤってもう嫌だってな感じになるから「あ彼彼似てるね性格悪い」あ そういういことねってあ今はまだまだマシなんだけど昔はほんとそうだった気がするエモいって<笑>エモい一週間やっぱり神様になれてるってさなんか他の人を助けてあげたいじゃなくて当たり前人間は誰でもわがままですよもう彼みたいに自分のためだけでいろんなことをしてでやっぱりこれしたらそのあとは何が起こる起こるとかものがあるじゃん今これをするとこの結果になるみたい こここれ悪いことになるとかいいとととににななるるか人生その面白さがね超大好き深い超深い<笑>超深い君<笑>ミキャリーは本当のな面白いしすっげえめっちゃ笑うんだけど多分この映画を見ると本当私たちの人生のことはもうちょっと考えてくれるんじゃないかなと思いますだからすっごく大事な大事な映画だと思って是非皆さんも見てほしいです<笑>今日から見てほしいです はすごくきっともうみんな知ってると思うもうも分かりやすくてすっげー分かりやすくて毎回毎2ヶ月ぐらいも見てるんですよもうケタイにもう買ってたんですよ iTunes でもうだからもう病気ですよもう病気病気もうケタイから見るとわかるんですけどナ ナ, です ナ, ナ, ーナナの映画はもうすすす素晴らしかったもうマジでおも 未来がだったらって思うんですよ全部<笑>涙出るぞ涙出るぞ7、1ですね2がちょっと…なったんだけど1はね、誰が何の漫画を読んだら、あ、素敵ってあ、大体はねちょっと悪口が言いたくないんだけどアニメからドラマにすると大体良くない なんかすっげえキャラクターのデザインを変更したりとかセリフ違ったりとかもうよくわかんないものがどんどん日中にがに入れてしまって超頭にくるオタクとして「はぁってはなってな ん, でなんで変わってるのこれ」ってでも「なな」はアニメとか漫画の「素晴らしい映画です」って言いたいです「なな」を見るときに私は結構はとり肌になっちゃうんですねが 好きんだけど自分の声が嫌いですね。そんなに上手じゃないね自分でお正直思うんだけどなのを見るとねすげえその有名を見てなんかつながり つ, つながりそうやなって思う思う選んでたのは俳優さんと女優さん、まあ、特に中島美香さんはね本物ナナだと思うから完璧ですよマジで。 でもこの映画はねちょっとドラマティックですよねち ょ, ちょっと女の子絶対癒されるんだけどいろんな何なんかナナが知らない子が何か見せてあげたらすげえ面白いってか言ってくれたりとかあなるほどねっていろんなことなるほどねになるんですねなるほどねってナナはなるほどねってですよねはい。こういうい GO5 の 大好きな映画があるんですけど実はねもっともっとあるなんですけどそういうちょっと印象のポールとかこのごっこ5個だけが必ず毎年ぐらいもう1回見てるんですねそういう感じです皆さんでも逆になんかこれおすすめされた映画とかあったらぜひやってほしいんですねね、ちょっと私、ね、映画はね 意外と遅かったそういうだから日本のことを探したりとかコメディアを探したりとかすげえ分かりやすいんですね私の大好きな映画は逆に他のが何映画好きなんだろうあんまり見てないんですね何ヶ月前に初めて「バック・トゥ・デ・フューチャー」見たんですよ26歳で遅くね<笑>遅くねでもそれがねおお母ささんんとかお父さんが映画がす ではなかったからアニメばっかりを見てて映画あんまり知らなかった意外と知らないねって思ってそういうことです皆さんぜひコメントとかおすすめおすすめしてくださいでこれ私も言ってたの中の映画とか好きなものとか好きなシーンとかあったらぜひコメントで一緒に話しましょうねよろしくお願いしますあとはいいねボタンしてチャンネルを登録してくださいまたねよろしくありがとうチャオ